さあ、皆さん、えー、本日えー、小山市白鴎大学からやってまいりました。新芸組秋田と申します。本日は、えー、皆さんよろしくお願いいたします。ますそれでは早速えー、踊りの方に参りたいと思います。踊り子準備よろしくお願いします。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 h、ah. h 「歌のやつより、ね、あなたに心地た毎日のにがいかけ」 あ「あもういっちゃうたゆめはなよ」「冬空に燃えて」「舞いのりをいはせ」「かけろあこがみ祭りも最後だ」 改めまして、新芸組ア秋田と申します。ーます<笑>え本日は。えー